今日はですね、プチ起業家になるためのフリーランスの仕事アイディアの話をしていきます。皆さん、SNS で使ったことありますかフリーランスは SNS を使って仕事を取るっていう話がちまたで話題になっています。ただ、どうやって SNS で仕事を取るのかわかんないなっていう人多いと思います。今日はですね、SNS で仕事を取るフリーランスの働き方についてまとめていきます。 僕のチャンネルではこうしたフリーランスの働き方であったりだとかあとはコスパ生活海外だとか福岡のコスパ生活についてまとめていますよかったらチャンネル登録よろしくお願いします 今日はフリーランスが SNS で収入を得るために何をすべきかっていう話をしていきます最近あのフリーランスになりたいだとかフリーランスで成功してる人が増えてきましたそういう人たちがフリーランスは SNS で仕事を取るんだよとか SNSTwitter や YouTube を使って仕事を取るとめちゃくちゃいいよって話を、えー、巷でよく聞くようになりましたするようになりましたで実際 SNS 開いてみたところ実際仕事ってなかなか取れないんですよね 今日はその SNS で仕事を取るためのたった一つのポイントをまとめていこうと思いますで実際じゃあどんなあの SNS で仕事を取る方法があるのかえ Twitter で DM を送るとかインスタで DM を送るだとかあとは YouTube で発信するだとかブログで使うだとかっていうふうにいろいろとあるんですけれどもじゃあ何をしてるのかっていう話をしていきますたった一つのポイントなんですけれどもそれは何かっていうと営業をするための SNS の運用をすることです 営業を SNS でするっていうイメージでやるとすごくしっくりくるかなっていうう思ってますじゃあどうやってやるかっていうと例えばデザイナーの仕事デザインでバナーを作るっていう仕事をしていたとしたらその自分で作ったバナーを Twitter でアップしたりブログで書いたり YouTube で発信したりするわけですこういった こういったバナーを作れますだとかこういったデザインができますっていうのをポートフォリオ自分が作った作品をどんどんどんどん Twitter や Instagram ブログだとかを使ってストックしていくんですよそうすることによって自分が作れるものを見えるようにするこれがポイントです例えば あの僕がブログを作りたいだとか自分のサイトを作りたいと思った時にどうしたいかっていうとやっぱりデザインのスキルを持ってる人だとかあとはそのサイトを作れる人をあの探そうとしますよね。それと同じように その探そうとしたときにどんなものをどういう風に作れるのかどういう価格で作れるのかっていうのを見えるようにしてもらわないとなかなか探しにくいっていうのがあります例えば僕が福岡に今住んでるんですけども福岡でデザインができる人を探したときに僕できますよとか私できますよという風に口コミで声がかかってきたとします友達からだとか友人から作れる人を紹介してもらったとしますただその人が作れますよ ってい う, ふうに口だけで言われたとしてもどんな作品ができるのかどういう値段価格価格で提示してくれるのか分かりにくいですよねそれを SNS だとか YouTube だとかあとはブログで発信してもらえると分かるんですよで URL を貼付けてもらってメッセージをもらったりとかするとあなるほどこういうデザインが作れてこういう価格でやってくれるんだなじゃあやろうかなっていうふうにそのイメージがしやすい自分が発注したい仕事に対して 相手がどういうふうな作品を作ってくれるのかイメージしやすいというのが YouTube だとか SNS を使って発信してくれてると分かりやすいというのがありますなのでポイント一つを言うとフリーランスが自分でやった仕事をどんどん発信していく発信してそれが見えるように分かりやすいようにポートフォリオとして SNS に貼っ付けておくっていうのがポイントですままあでもこういういのをやっていますとか これもうやった上でどうやって営業するのか分かりませんという人がものすごく大半だと思います。僕も SNS でやりつつ、あった時やっていた時にツイッターを使ってこれつけたりだとか、こういう作品作れますっていうふうに自分本位の発信ばっかりしていました。こういう作品だとか、こういう仕事をしてました、こういう大手と仕事をしてあの11社のセブリューをしてたとか、 取材実績はいっぱいありますよっていうふうにどんどんどんどんその実績だけを貯めていったんですけどもやっぱりそれだと全然刺さらないですよね刺さらないんですよ、えー、皆さんもやってみたら分かると思うんですやってやったことがある方も結構いらっしゃると思うんですけどもやっぱり刺さらないやることやったことだけをどんどんストックしても全然刺さらないっていうのが現状ですよっぽどスキルが高ければ別なんですけどもじゃあ実際どうするかっていうと僕は それを分かりやすく発信したんです分かりやすすく発信するっていうのがどういうことかっていうとですこれ何かって例えばちょっとしたプチインフルエンサーだとか1万人ツイッターフォロワーがいたりインスタグラム1万人のフォロワーがいたりするような人たちはデザインができるような人に仕事をお願いしたいなって考えてる人も結構いるんです。 プチインフルエンサーになると自分の仕事が余ってきてそれを他の人に振りたい他の人にお願いしたいと思っている人が結構増えてきますなのでそういった人たちにピンポイントで DM を送ったりピンポイントでメンションをつけてメッセージを送ったりリプをしたりすることによってそこに営業をかけることができるんです例えば僕の場合、デザインを お願いいしたいなとか YouTube のサムネイルを作ってもらいたいなと思った時に自分のフォロワーさんに仕事を依頼したことがあります例えばイベントしますとイベントをしたいんですけどもイベントのそのイベントのトップページに貼るデザインをお願いしたいなと思った時にフォロワーさんに投げかけたりしましたそういった形でプチインフルエンサーだとかちょっと仕事を持ってるようなタイプの僕のようなあのちっちゃいタイプの人に、えー、直接アプローチするっていうのが手ですなんで いいかっていうとうそういった人たちは仕事を振りたいけどちょっとそんなにお金もかけれないし大手広告会社にもかけれないしじゃあちょっとしたフリーランスの人だとか自分のフォローしてくれてる人に対してファンの人に対して仕事をお願いしたいっていうふうに思ってるのでそういったちっちゃなインフルエンサーに対して営業をかけるっていうのがポイントです。 ここでポイントなんですけれどもそういったインフルエンサーの人たちっていうのはやっぱりファンの人だとかフォローしてくれてる人よりフォローしてくれていてなおかつ自分のことを知ってる人に仕事を切りたいと思ってるんでそういった意味でも過去のツイートでどんな発言をしているのかどんなことをしゃべってるのかどういうことが好きなのかっていうのを探るのがおすすめのポイントです例えばプチインフルエンサーの人だとかがあのコスパ生活を話してたりするとコスパ生活の話よく見ていますとかもうベタなことでいいんですよ もう大体そんなに、あのー、深く話さなくてもいいんですけどもそういったコスパだとかあとはプチ企業だとかフリーランスだとかっていう言葉を僕はよく使うんでそういった言葉を織り交ぜて DM を送ったりだとかあとは、えー、そういったことをコメントしていくどんどん毎回毎回コメントしていくとやっぱりその人って分かるんですよねそういった人を認知してもらうためにどんどん毎回コメントしていってでそこから募集があるときにあこの人いつもコメントしてくれるからこの人にお願いしようかなと。 URL を見てみるとあなるほどこういうふうに仕事ができていてなおかつこういったバランが作れるんだなっていうふうになるんで目に留まるようになるんでそういった意味でもプチインフルエンサーだとかインフルエンサーに対して、えー、自分が好きなインフルエンサーに対して営業をかけてくるというのはありかなというふうに思っていますここでちょっとあの注意してほしいのがあのコビを売りすぎないことです 僕一回あやったことあるかなでもちょっとやろうとしたことがあるんですけどもコビを売るだとかちょっと過度に褒めたりだとかっていうふうにするとなんかちょっと違うんですかね皆さんやられたことあると思うんですけどもあやられたことある方もやられたことない方もいらっしゃると思うんですけども僕はちょっとしたインフルエンサーの人にあの絡もうとして、えー、自分でメッセージしたりしましたただ何かも違うなと思うわけですよね あのこの人好きなんだけどちょっと違うなって思った時にその違うなっていうのが出たりだとかあとは媚びを売り過ぎてる自分ってどうなのっていうふうに思ったりだとかっていうふうに客観視したりだとかするとやっぱり違うなと思ったりするんでそういった意味でもあのインフルエンサーと話す時に も, も自分が好きな人だけアプローチしていくっていうのがポイントかもしれないです。 自分が信頼できる自分が好きな情報を発信してくれてる人に対してアプローチしていくという風な取り組みをしていくとより仕事が取りやすくてでなおかつそれを仕事をお願いしたらその仕事をお願いしたことに対して名称をつけてあの拡散してくれたりするんでそういった意味でもウィンウィンになるかなというのがあのポイントの1つになります今日はですね SNS を使ってプチ企業をするための方法で営業編っていう話をしていきましたで実際色々とあの自分の スキルを持って、スキルを発信していかないといけないんですよね。で、自分の持ってるスキルっていうのをどう作るかっていう話は別の動画でもアップしてるんで、よかったら別の動画、概要欄から飛んでいただいて、見ていただければなというふうに思います。やっぱり自分のスキルを持っていないと仕事にならないですし、スキルが中途半端だと、それなりの仕事しかできないんで、まずはスキルをつけて、で、スキルをつけながら仕事を取っていくっていう方法がおすすめかなというふうに思います。今日はですねプチ企業、SNS、を使った えー、仕事の営業方法についてまとめていきました。今日の動画いかがだったでしょうかまた次の動画でもお会いできればなと思います。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。えー、また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。